その一年を占う、初夢、で、昔から演技が良いと言われるのは、一富士山二高さん那須の夢。でもどうせなら新年からイケメンの出てくる夢が見たい。そこで今回は10ケラ30代の女性100人に、2023年の初夢に出てきてほしいイケメン、について聞いてみた。四角第3位の吉沢明は、一緒にカニを食べたい、第3位 4.0%。 は、吉沢明。吉沢は、2023年1月6日公開の映画、ファミリアで、主演の役所工事と、不死役を演じることが話題。2022年には、10月期放送のドラマ、ピクーショーに集中治療室、富士テレビ系、で、月9ドラマに初主演、現在公開中の映画、ブラックナイトパレード、の主演など活躍が続いた。 吉沢には、デートをしている夢が見たい。25歳、女性。デザイン関係。応援してくれる夢。25歳、女性。デザイン関係。一緒に美味しいカニを食べる夢。16歳、女性。学生フリーター。一緒に暮らす夢を見たい。37歳、女性。主婦。という声があった。資格第2位のスノーマンメグロハスとは、デートしたい。第 26.0%。 は、スノーマンの目黒蓮。目黒は、2022年には10月期の川口春奈主演ドラマ、サイレント、フジテレビ系、でヒロインの相手役を熱演。ネットには、目黒蓮の表情がとても自然体で魅力的、表情がうますぎて毎週心揺さぶられた、めっちゃ泣いた、ロスだわ、など、最終回を惜しむ声が続出した。 また同シーズンにスタートした福原洋主演の NHK 連続テレビ小説、舞い上がれ。でもヒロインの相手役として出演している、ほかオ・泉ズ主演映画月の、道かけ、レキーパーソンを演じるなど2022年は話題作への出演が続いた。2023年3月には、単独初主演映画、私の幸せな結婚、も公開予定。 メグロには、ドラマ、サイレントの役柄で出てきてほしい。39歳、女性。公務員デートに出かける夢が見たい24歳、女性。その他夢で仕事帰りデートをしたい36歳、女性。主婦一緒に、お出かけ36歳、女性。広報広告デザイン一緒に遊園地デートする、夢39歳、女性。 主婦などデートの夢を見たいという声が多かった。資格第1位はキンプリヘイヤ仕様とは恋人同士に。第1位 8.0% は QNG&OPS のヘイヤ野仕様。ヘイヤは10月期放送の主演ドラマクロサギ TBSK が大ヒット。 今年11月に2023年5月22日をもってメンバーの岸優太、神宮寺優太と共にグループを脱退、ジャニーズ事務所を退場することを発表したため、キンプリメンバーとしてのドラマ出演もこれが最後となる。大晦日にはキンプリとして最後の紅白歌合戦に出場、5人揃っての出場が最後ということで世間の注目を集めている。 2023年の動向も気になる平野には、恋人同士みたいな夢を見たい、27歳、女性。一緒にテーマパークで遊んでいる夢、39歳、女性。主婦、ライブに行ったことがないので、一番いい席で金プリのライブを見ている夢が見たい、36歳、女性。総務人事事務デートをする夢、22歳、女性。学生。 夢で一緒にキャンプに行きたい。25歳、女性。一緒に初詣に出かける夢。37歳、女性。出版マスコミ関係。など、様々な希望があった。2022年 NHK 大河ドラマ、鎌倉殿の13人。主演を務めた小栗旬もランクイン。2023年の初夢に出てきてほしい。イケメン第4位以下は、こちら。